こない。奪ったのに奪われて」<笑>「今日だって叶わ な, ない」 「後悔の脆弱は魂が放火すなの」<笑> もう望んだな僕じゃない僕に出会ったよそれでも前に進んだのクラクラしちゃうよもうなのたない僕の愛してよ寝たままが僕を育てたの君には僕が見えるかな孤独にな消、ね、えたら名て僕と分かってももう抱きしめなくていい 嘘手配でも戻れない。事故なんてやってこない。奪ったように奪われて。